時は天命七年先の日 の, あの国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚新たに老中の任についた松平定信により完成の改革が執り行われたしかし各地の飢饉や大化打ち壊しによる混乱は消滅を極め悪気邪気ともいえる暗雲は今や の下全土を大腕としていた幕府の指揮のもと邪悪なる何者かの意思が機運の広がりを助長していることが突き止められる。抗議隠密柳生十兵衛は此度の騒動の原因究明元凶となる存在の排除の任を命じられ騒乱の渦中へと身を投じるのであった。 寒いコタン。 上位の選手の名にかけて、この先には行かせません野球十兵衛 VS ナコルル、いざ尋常に1本目、勝負 はっはっはっはっはっはっっはっはっっはははははははははははは うんな5個目は目せいいくぞコアんなですよ。 どうしよう、やぎゅうじ 陰流をあを侮り刹那の見切り誤りしはすなわちし許せよガレオン戦場。 正義が俺を呼んでいるさあ行くぜパピー野球10名 VS ガルフォードいざ尋常に一本目勝負レフト滑走 ショーシャンやぎゅ勝負 いいですよ 勝負あり野球十出直せ